ただしし会議のの資料こちらに用意してあります僕のスケボー車に積んでおきました褒めろ愛之助様は素晴らしいもっと情熱的かつ大胆不敵もっと圧倒的な技量と美しさで他の追随を許さぬ S 界のカリスマもっと